あかのペースにいったんすよ、uh. uh. 見えてます、兄弟、それは、その前に、ただ、ただ、ただ、ミニペリ I'm in a business f h i l e I tell us. どういうこと money. Voi ollaan jäkutsa、ja, ja、nerekeet. Tiedä.、Mm. Yeah. seamassa sitä tas. Ne on eteen järk järkittävän vaikeita. Tää heiltä tää tota syntyperiään säivimperiinsa palan, että ettekö et, et te tiedä kuka minä olen. Hei. Eeiv. りと、a. ん、wow. uh -huh. hmm? uh -huh. yeah. uh -huh. Ay, Con c a b r e t a 頑張れ。 ん<音楽> asti jo tuongelmiä, kos. いらっしゃいませいやあれお客さん初めて あ, ああ<笑>お好きな席にどうぞいや俺は待ち合わせで緊張してんじゃねえよ n i s なんでお前がここに行きつけの店の一軒や二軒俺にだってあるぞ<笑>この店は今俺の一番の大きいなれなあら西木山くんの知り合いあもしかして<笑>キ<リサ><笑> あ, ああそうだかうわやっと会えた一度お会いしてみたかったのよ西木山くん 酔うとあなたの話しかしないから。うんお。余計なこと言うな。ない。とりあえず、ここを座れよ。桐生。 待ち合わせって言ってたか相手は立不動産の織田だ。先に来てるはずなんだ。オ田さんならまだ来てないわよ。さあ、どうぞ。最初の一杯は私の奢り。もともと織田に奢られる予定だ。なんだ。あまり乗客じゃないみたいね。なーに 俺たちはこれからの人間だからよ今度はユミちゃんにも会ってみたいな歓迎するわよあいつはまだ学生だよでも何だったらここでバイトさせてやってくれおいユミにこの町でホステスさせんのか人気出ると思わねえかあいつはひまわりの頃から親父にモテるじゃあ期待の新人ね そうかもね。なんだかきりゅさん、由美ちゃんのお父さんみたい。うん。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。<笑>失言ね。それにしても、橘不動産の織田。 って言ったかちょっと遅いんじゃねえのかどっちるどうするもう一杯飲むかいや待つよ先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからなな<笑>んだよおめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえかこれくらいで何言ってんだ ただのマナー<笑>常識だろ<笑>のその常識がねえのがおめえだったろうが<笑>言ってろねえそれならカラオケでもどういいね歌う歌うバカそれじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前もじゃあお前は聞いてるだけでいい 俺が勝手に歌うからそれならいいだろ仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ歌ってる間に織田さんもきっと来るわしょうがねえなよしそうと決まれば全は急げだミュージックスタート p e s so. <笑>どうよ錦山くんすごいプロみたいだったわうろポイントだろうだろうおめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか<笑>しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく、素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか そんなわけないだろうタグそれにしても織田ってやつ本当に遅いなおめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えないけどね本当ね事故にでもあったんじゃないかしら いらっしゃい。<laughs> 太田いやねえ アワナの兄貴なんでここにすっ て, てろ錦絵め。こいつらに身を植えあんだろキリュウ。その説はお世話になりました。キリュウさん。お前ら、戦友やの。お前らが田をやったのか その前にお前はうちのしのぎ邪魔したんだろう花不動産って い, いこそこそ登場会にてついてる連中だ組抜けてそうそうお前もギリってものが分かってね<笑>親父ここは俺がこいつ知ってるか うちのっでな可いに<笑>おめえのせいでけジメツつチューったいいて。めっやたいこんやこそみなぷりのアカプラスオレビアだいきりよ、たけし下パ端が口をはそんじゃねえぞ。<笑><どれ><笑><笑><笑> <笑>いいえ、俺がこちらの敵さんと話してんだろうが。錦<笑>山よ、ヤギやシャシャー出てくんね。錦山は関係ねえ。こいつとは、たまたま居合わせただけです。<笑><笑> あてなくてもてえだねえ親父もうこいつやっちまっていいっすかこいつの面見てるだけで俺らはもうおう仇の皆さんに迷惑かけねえようにな店の外であれほらここで錦山と飲んだら、美人のままも一緒にな あリアキリュウすぐに戻るおいレネなスティオンギフテカシアガノペストソンこっちチオコチやタノ Nää, niskiä、ja、mää! <tos> <tos> Perheenjohtaja on linnassa, niin alemmat johtajat hyppii siilimille ja vetää, tekee omaa pelaa omaa peliään. Tässä on jonkinlainen boss fight seuraamaks. 俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足でフルスにしょんべん引っ掛けやがって。おかげでうちは一千万からのしのぎがパーだ。死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何つ トゲザシロエトゲザティベタチはーかってんのかバイルなんか勘違いしてるらしいな。えあんたらにわび入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もね。やる気なのかそうかよ。おもしれな、お前。 オやってみろ<笑>早くやれやその代わりここが最後の一戦だすぐそこにアワナの親父がわざわざ出張ってきてるそいつを承知でやるってんならその度胸だけは褒めてやるよ俺の仲間が血流してる ああ、錦山と、それに立花不動産のお前の連れが、<笑>あいつは、ほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所入いたよ<笑>何だよ<笑>てめえま、こばっと抜けて何が最後の一戦だ<笑>てめえら、とっくにそれ超えてんだ I'm <laughs> sorry. Sinä sinä kyppi minne tuli? Kiru, dime. Nätekö tässä sormia? Jarrumunde. <tos> Kusinanikin on teeä kuin aikaan. Me keuskonna, että kuusella on ongelmiä täykkässä. Kumi nuketetaan, että on hyppödyä aksaja niin. 面白いもんだね。次のポんンか。<笑>やってみろよ。きれいよ。お前、なんで立場の不動産にやる。何。 ってるぜ風間の頭に指示されてんだろ俺がわざわざこんな山で出張ってきたがおめえが立花不動産と絡んでるって聞いたからだ頭の息が変わったおめえがな俺はよ風間の頭が立花不動産を使って空の一ぼを追ってると踏んでるんだけどな どうだ俺の言ってること間違ってるかどう思うかあんたの勝手だもう<笑>おめごまかすの下手だなでも俺らおめえのそういうとこ気に入ってんだなあだしばな不動産もう空の一粒の持ち主を見つけたのか ーまだだかかそれでも手がりごろいはんめるめるなければ。 立花不動産の社長と合わせろなあ、じうまいこと隠れまってるようでね。会うにはおめえに。仲立ちしてもらうのは手っ取り早い。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はね。やってくれりゃ。戦友屋の金は水に流してやる。ご、う、めん、風間が。空の1つに手を出そうとしたこともな。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 これはおめえだけの話じゃねえ。その次は、おめえの兄弟も始末する。西木のことだ。このままじゃあいつは、おめえの飛ばっちりだ。助けるやれ。あんた、立花に会ってどうする気だ 彼らの人造の情報を洗いざらい、うん、吐き出させるだけだいくらやとしてその後部外者には答え上げるつまり殺すってことかとっ朝まで考える時間ある立場の渡すかおめえが知るかどっちか選んで今夜中に連絡しろや返事がねえ時は カイテハサートヤリエスタセニう、ンゴラマンタパトマーシェラデュヒアラトンティン